止まらぬものもを切っってしまった。私のトカラをさらった、ばっちね。ハルバリやってきたかがあったというものだ。さて、厄介なことになったぞ。それ、いつものことじゃねえかはい、もう。Loup on the Third Part Six Only on Animax